はい。おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、また、甘いものをたくさんね、買ってまいりました。で、今回買ったのが、よっ、いや、いや、はい。ロイズさんとルタオさん、北海道の有名なやつ、これまとめて買いました、今回は。なので、北海道スイーツ物産展を今日は開催してまいりたいと思います。これね、一個一個後で紹介しようかな。うん。後で紹介する。とりあえず、 物を並べますはいってことで今全て並べ終わりましたいやねあのね乗り切らない全然<笑>これが5つなんか5つ5つケーキ5つとこれがロイズさんの、ね、有名なあのチョコかかってるポテトチップスの味3種であのねここに生チョコがいっぱいあるんですけど全然ね 置く場所なないんでこここれはちょこちょょつままみながら食べます<笑>もう甘いもんしか今日はないけど早速いただいています<笑>いただきますと普通にこれポテチポテチじゃない<笑>まずねこのロイズさんのポテトチップスっていうかチョコ分けのやつからこれがオリジナルでマイルドビター の, なんかあのホワイトみたいなやつの3種入ってるやつですねまずこれがねオリジナルですね マ、まあ、チョッパうめっ次これ次がねこれマイルドビターあ甘さ控えめうんうまっでこれが最後最後はねフロマージュブランってやつですね これさこんだけチョコかかってんのにサクサク感がしっかり残ってるのってすごいねめっちゃ美味しいうんちょっと3種合わせては、うん、もうハウフフフフ痛い。<笑> そろそろこれケーキもこれがね、まあ、多分一番ノーマルのフロマージュドゥーブルこの白いやつからっよフロマージュドゥーブルこんな感じうんうまっうーんマスカルポーネ入ってるのかな ほんのりとした塩気とこれ、ね、ふわっふわの生地めちゃめちゃ美味しいんだけど<笑>よ、うん、うんうんうんうまい次にこのピンクのやつこれがね北海道いちごのドゥーブルってやつみたいですね あっきれねいねはいよいしょお下の生地もちょっと違うこれね下の生地もちゃんとピンクいちごうんうめえ これうめいちごの香りもしっかり入ってるしこれうまい<笑>食べちゃう したらそろそろこの生チョコ生チョコえっあかんくない全然あかんないけどこれしょまずはねこちらのマイルドミルク多分これがノーマルなやつなのかなわかんないですけどよいしょあ柔やらかうーんめちゃめちゃしっとりしてるいいよ チョコって美味しいんだなかなか普段食べないんですけどたまに食うとめっちゃおいしいよちょっとね豪華に三段でうん、うん、口の中今全部チョコ<笑>今口の中の甘さ支配率がすごい<笑> ポテチのしょっぱいも感じなくなってきたぐらい甘さしかない口の中でうんうんあのね体が<笑>しょっぱいも欲しすぎてこのね油そば作ってきました文かさんのよいしょ <笑><笑>うんね。うん小休憩も挟んだし戻りますそしたら次いっちゃいましょうとこれ次はねいちごマスカルポーネこれもねマスカルポーネ系のやつらしいですよいしょあこれやらかっ これはね、さぶさせないわ、こうすくって、こんな感じ、もうね、プルプルなのよ、生地が。すごい、やらか。うん。溶ける。すごい、すげえ。ね、ちょわって、ちょわって溶ける。 水分がね、足らない<笑>今日もこちらさんで<笑>飲み終わっちゃった<笑>それにしても全然これが減らない めめちゃめちゃゃ入ってる1箱でうんオープニングではね2箱出してたんですけどお皿乗らなくてこれ1箱ですこれ1箱でもこれねその1味につき1袋 190g 入ってて全部で 570g ぐらい入ってるらしいんですけど普通のさポテチとかのビッグサイズみたいなの確か130とかそんなもんだよねそりゃ減らない減らないうんうん でこの3袋でいわゆるポテチのビッグサイズで言ったら4袋分ぐらいってことでしょ結構入ってんがねお茶が欲しいお茶が欲しい<笑>お茶うまい<笑>そしたら次にこれスフレフロマージュってやつ これは最初に食べたフロマージュ系のやつと同じような硬さ硬さっていうかそのもっちりとした感じですねよこれはねこんな感じよよよほい、うん、うんうんうんうん フロマージュルーブル。味はね、もう似てるんだけど、食感は別物かな。向こうはふわふわした感じなんだけどね。こっちはなんかもっちりとした感じ。うん。これはね、水分がないけど、味ないや。これ、無糖の紅茶とかと一緒に食べたらめっちゃ美味しいと思う。 うん甘いもんって昔から好きなんですけどやっぱ量がね食べられなくて不思議とでもそのスイーツ好きな人ってさ普段は朝食とかでもそのケーキバイキングとかそういったところ行くと永遠と食べられる人いるじゃないですかすげえなっていうかうらやましいなって思って好きだけど食べられないからうらやましいなって思うんですよねうーん UFO を作ってきました<笑>しし久々に食べたけど UFO 麺変わったなんか細くなってる気がするし縮れも強くなってる気もするし腰が強い これもうま い, うまいそしたらこれ最後プティングアラモードってやつらしいでございますでございますはい<笑>これ絶対柔らかいやつだあでもうんすげえもっちりしてる何これ怖い怖い怖いいいやああプティングプティング<笑>なんかね中に入ってる果肉みたいなのが いちごソースななのかなそれにみかんみかんなのみたいな果肉が入っている甘いけどねめっちゃさっぱりしてる、うん、あこれめっちゃうまい桃っぽい子がいるフルつけって美味しいよね いやでも見た目もさ名前ももう完全にプリンを想像してたからすごいいい意味で裏切られた感じうまいうんはいケーキは完食でございますうんおなかなか飲み込めなかったやっぱもさもさするね 今日はチョコ、うん。よし、チョコ。四<笑>連でございます、うんうんうん。うん。うん。あとこの空いてない生チョコさんたちは。嫁さんと一緒にね、家で楽しんでいきます。っていうことで、本日も。 ごちそうさまでしたはいってことでね今この北海道のいいとこデザートべ<笑>てね食べ終わりました各種ねもうめちゃめちゃ美味しくて、まあ、ケーキもねこんだけ種類ありますけどやっぱり全部持ち味とか風味も違いますし、まあ、このポテチの方もね3種類全部味風味違うのでどれも同じものがなく全て楽しくいただくことができました。 で、今日頼んだ商品なんですけど、このポテチの方は多分ずっとあると思うんですが、このケーキとか生チョコに関してはかなりね、期間限定なものも多くて、もしかしたら今日食べたメニューの中でないものもあるかと思うんですけれども、順次ね、多分新しいものもどんどん出てくるかと思いますので、ぜひね、気になったメニューがあったら皆さんも購入して試してみてください。はい、ってことで本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったらチャンネル登録、コメント、高評価お願いします。じゃあね